皆様こんにちは海老名から参りましたイラーマイティーです本日ご披露させていただきます「花」「絵にし」という曲はかつて宴をテーマにしたものを今の私たちの思いをもとに新たに生まれ変わらせた曲でございます皆様との今日のこの絵にし長く長く続きますように y e s Was that a shark?